こんにちはクルッパコレクション結果発表の時間ですまずはくるコレをご視聴いただきまた投票していただきありがとうございました応援メッセージもいただいたので画面右側でいくつか紹介していきますクルッパグッズの当選者も発表するので最後までお見逃しなくでは早速結果発表に行っちゃいましょう第3位は 柔道です2021年といえば東京オリンピック東京オリンピックといえば曽根選手金メダル曽根選手のサイン入り柔道着姿いいですねクルッパも強そうで一本取られそうといったコメントをいただきました曽根選手金メダルは本当に感動しましたねオリンピック後にもらった金色サインも すごくかっこよくて素敵です曽根選手の高校の後輩こ賀若菜選手とクルッパが戦っている動画もあるのでぜひ見てみてください概要欄にも貼っておきますでは続きまして第二。位かすりワンピースです どの衣装も可愛かったし、どれも似合ってたよ。だけどやっぱりクルメだから、クルメガスリを推したいです。クルメガスリのワンピースが可愛くて投票しました。気持ちが塞いでしまうときも、クルッパの動画を見たりしながら癒されたり、元気をもらっています。いつもありがとう。といったコメントをいただきました。いやー、ほんと嬉しいね、クルッパー。 コロナ禍が続きますがクルッパもいろんな形で元気や癒しを与えられるようまたクルメの魅力をたくさんお伝えできるよう頑張っていきたいと思います頑張ろうねクルッパそれでは皆さんお待ちかねクルッパコレクション2021ハイアル第1位は ちゃんちゃんこですくるっぱのちゃんちゃんこは初めて会えたときに来け て, て思い出がたくさんあるちゃんちゃんこで大好き仕事で久留米市から離れてしまったけどくるっぱが久留米市のことを思い出させてくれて嬉しいです久留米がすりをたくさん宣伝してほしいなと思いトラディショナルなちゃんちゃんこスタイルを選びましたというコメントをいただきました 第1位はくるめがすいのちゃんちゃんこでした2位に引き続きくるめがすいの衣装がランクインということでくるめがすいの人気の高さがわかる結果となりましたその他の順位はこちらですたくさんの投票そして温かい応援メッセージもありがとうございましたでは皆さんお待ちかねクルッパグッズ当選者の発表 の前にプレゼントするクルッパグッズをサクッと紹介しちゃいます今回の商品はこちらですなんと30名様にプレゼントウルキャラグランプリ2019の会場でしか買えなかった商品がいくつかありますどこにも売ってないので本当プレミアムだと思いますそれでは皆さんお待たせしました 当選者をクルッパに決めてもらいますまずはクルッパぬいぐるみぬいぐるみだけ特別にかすりちゃんちゃんこを投票した人の中から1名決めますぬいぐるみをゲットしたのはニックネームエリさんおめでとうございます そしたら残りは全員の中から選んでいきますぬいぐるみ2人目はニックネームごんちゃんさんさおめでとうございますそれでは他のグッズも選んでもらいましょう。 当選者はこちらの方々です当選された方にはこちらからメールを送りするので返信をお願いします皆さんクルッパコレクション2021に参加いただきありがとうございました動画の感想やクルッパにやってほしい企画などぜひコメントで教えてくださいイベントなどで皆さんに会えるのをクルッパも楽しみにしています 2022年皆さんにとって幸せな一年になりますようにまたねー